前から見てくれてる方も、薄々気づいてるかもしれないんですけども、実は、太ったんです。 さあ始まりました「少量チャンネル」でですりょうです今日は何を撮るかというといダイエットをしようと思 い, まーす、えー、いやーもう最初から多分「少量チャンネル」を見てくれてる方たちとかもね中にはいるかもしれないですけどその時に比べてまあ太った太った。 もうそれはもうね動画とか見たらわかると思うんだけど今ねめっちゃ太ったんですよねまあで も, もああそうだねそうそうだから、うん、一緒にねもうそろそろ痩せたいなーとか思っててねやろうと思います終了何するのまずね、うん、なぜここまで太ったか っていうのをお伝えすればいいかなと思うんですけど、うんうん、まず僕の特技が。食べることはい、大食い、うん、はい<笑>大食いってことは？うん、まあ噛まず。むしろも飲む、うん。って感じなんですけど、うん、それとあとは水をあまり飲まない。うん、そう。よく。 こんんぐらいは飲んだ方がいいいよみたいな水の量とかってあるじゃないですか、うん、俺ほとんど飲まないきっと。うん、とかあとはお酒とかは絶対あるので<笑>ちょっとね昔の翔太に戻りたいなと思って年もてて、ね、年も重ねてくるとさ、うん、なかなか痩せづらくもなってくるじゃない、うん、だからもう気持ちいい感じで年取っていきたいなと思って。 ます昔の写真多分ね見せると、まあ、こんな感じなんだけども、うん、まあ痩せてるよね痩せてる、えー、痩せてるね俺も痩せてる<笑><笑><笑>ね、うん、なのでちょっとい、はい、どういうふうにするかというといまあまず で, しょで次は、うん、ハンズクラップ おはい、僕らもやったことあるんですけど、うん、それを毎日、うん、どうしようかな確かあれさ2週間で1 0キロ痩せる体操なんだよねダンスなんだよねほんはねそうだからまあ2週間30分バージョンをやりますあとは、うんまあ、食生活とかをちょっと直していって、うん、野菜メインにして。 っていう感じで、うん、2週間後にまた体重を測定して、うん、どう変化したのかまた撮りたいと思いますい、はい、そしたら姉だなはいまず今の体重を公開しないといけないのではないでしょうかいやさっきねと、さっき ね, <笑><笑>っきね体重計を乗ったんですけど、うん、思った以上に本当に増えててびっくりしたね<笑>本当に見たくないなこれね俺も びっくくりするくらい増えてたうん、うん、本当に俺人生のマックスで今体重がめちゃくちゃあるうんうん測りましょう測りましょう測りたいと思います、うん、さあというわけで体重を測っていこうと思います<笑>公開処刑でございます<笑>いいますよはいじゃあ乗りたいと思います ましたハハやばい や, ばい<笑><笑>いやちょっとねあの言い訳させてほしいんだけど、oh. あのまもともと鍛えてた時期とかもあって筋肉量とかもあるかなと思ってるんだけど、oh. まあでもちょっとそれにしてもちょっとありすぎるかな確かにね、うん、なので まあ、どううしようかな、2週間でもさ2週間でしょ、うん、5キロいったらさ、うん、結構頑張ったんじゃないそうだよねうん私今日はめっちゃ食べてます、うんはい、<笑>めっちゃ言い訳するじゃん<笑><笑><笑><笑>はいなので、まあ、この2週間二週間後にね、うん、2週間後の金曜日かにまた動画あげるので、うん、その時にどんぐらいなってるかをちょっと楽しみに待っててください、うん まああくまでこれはあの、うん、僕の場やるのであんまりその真似はしないでほしいのとまあ健康的にやっていく予定なので安心してくださいなのであの楽しみに待っててください「少量」って言ってるだろはい、はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと 思, うんで思いますがはい2週間後楽しみにしててください、はい、まあ僕も多少一緒に頑張りたいと思います<笑>、はい<笑><笑> お酒減らそうかなあそう。お酒、ごめん、お酒も減らします、うん。はい、頑張ろう。はい、楽しみに待っててください。ててさいはい、というわけで、はい、今回の動画が気に入っていただければ、チャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。ますインスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ますでは、また。